元気いっぱい、笑顔で一人でも多くのお客様の心に響く演舞、頑張りたいと思います。 ごのほどよろしくお願いいたします。 「夢の関係なだよ」 「翼ひろげて」 あけみよさこいれんの皆さんありがとうございました。